写真性能いきますかじゃ。あ。写真ですか。写真性能。まあ、自分はエスなので、使ったのが。はいはい、とにかく、あの生き物とか、追いかけたりするので。うん。電車性能。に対して、パワッッ。うん、うん、うん。電車だけじゃ、ダメですよね。うん。うん、それが、どれだけ続けられるかということですか。そ, う、うん、それが、すごく大切ですよね。うん、おじゃ、実際。何個前より。じゃ、実際、良かったわけですね。いや、良かったです。良<笑>かったわけですね。<笑> まあ、実はあのー、今回のカメラ、秒40コマ切れるんですよ、ローも40コマ、うん、えローで40コマが切れるんですか、うん、日本にはないでしょう、えー、5秒間ぐらいは切れます、うんうん、物を追ったりするときの5秒間はもう十分なんですよ、うんうん、特に野鳥なんかを追うって言ったら、うんうん、2、3秒の勝負なので、うんうん、その間、切れちゃうので、ただ、切れすぎ、あ切れすぎ、切れす ぎ, <笑>れすぎ、うんうん、そんなに使わないよって感じですか いいらなっていうぐらい自分が大う鳥鳥のレベルでは瞬間的な速さだからものすごい速いんですけど、うんうんうん、それでも余ってしまったぐらいすごいおそらく近距離から5 0 0キロ以上の速度で走るものでも多分余っちゃうと思います、ね、聞いた話なんですけど、はい、先生あの XT3 と22の組み合わせで、はいはい、あの今回の石垣島で撮ってたカムリはしとってらっしゃったじゃないですか、はい で先生は撮ってたんですけど普通の人が先生のセミナーとか聞いてあ撮れるものだと思って撮ってみたらなかなかうまくいかないっていう話があったって聞いてるんですよね<笑>だから実際性能はあったけど撮ってみるとやっぱりそこから先は腕だよっていうところがあったと思うんですけど、はい、今回はそういう、まあ、先生の技術までない人が撮ったとして も, もうカメラの性能だけでいけちゃうような感じなんでしょうかあの、まあ、腕というより慣れない、うん 慣れっていうだけなんだけど、うん、ああいうものって、うんうん、で今回はね実はあのー、個別の認識の中に鳥認識っていうのがあって、うんうん、あ鳥認識鳥の形を認識するってことですかしかもねその鳥が飛びながら変化すると、うん、一緒に変化するへえだから目は目で枠がね追尾する の, あの鳥認識あと飛行機の認識 あそれも飛行のがすごい、ね、戦闘機飛ぶ時は戦闘機っぽくなるし輸送、うん、機飛ぶ時は輸送機みたいになるしねあのとにかくその能力がでも各メーカー優れてるじゃないですか、うんうんうん、でその中でもあの全然引きを取らないレベルであの今回行けるようになったので、うん、画面の中にさえ入れてしまえば パーフェクトでではないにしても、不慣れな人でも、慣れ人おそらくえー、こんなの撮れるのっていうものは今回は撮りやすくなったと思う、えー、そんなに違うのかなえっ、ー、と先生なんかぶっちゃけ言える範囲でいいんですけどこの動画見てる方も他のカメラのねメーカー使ってて、はいえー、それで野鳥を撮っててでもちろんそのカメラが好きだからあまり悪いこと言ってほしくないっていう人もいると思うんですけど<笑>、うん、実際そのまあ言ってしまえばアルファ1とかですよね えー、試してきた強豪機士と比べていかがでしたか、うん、全てを使い込んできたわけじゃないので最も使ったのが今回風情のカメラなんですけど他のカメラも使ったことはあるぐらい、はい、評価としては言い切れないんだけど引きは取らない、うん、堂々じゃないいかかとうこですかそれ以上の被写体もあると思う認があるから、はいはい うんうん、その中ではものすごく強いのもあると思うあ値段全然違いますよねすよだって ね, <笑>あのね違いますよね各メーカーの今最高級機ですよ、はい、対象にしてるねものがそうなると値段っていくらですかみんな100万近くするものもありますよ ね, すよね、うん、お AF のすごい機種って多分まあ70万とか60万とか、はい す, ね、するのかなと思うんですけどね、うん、でそれに対して えーと、まあ100万近いレンズを使ったりするわけで す, ねすよね。200万近いレンズもありますよね。<笑>で、それを考えると、まあ富士フィルムのその XH2 のボディに、うん、まあ150、600なのか F2、200の F2 なのか、うんえー、つけても、価格的にも半分ぐらい済みますよね。<笑>もう半分以下。で、軽量で、うん、まあその連射性能とか、追、うん、AF の追従精度的にも結構来てるって話ですよね。 それってすごいことですよねす、うん。自分が一番こだわりたいのが価、ね、格なりだよねって言われるカメラって絶対使わないですよ、はあ、やっぱり高くたってちゃんと撮れるカメラじゃなきゃ嫌なわけですよ、ねうんうんうん、だから、今回の方が安いからって使おうだなんて、これっぽっちも思わないですよね、そんなの別に安かろうが高かろうが能力なければ使わないので。 やっぱり、ね、決定的瞬間が撮れないカメラは、うん、今までずっと使ってきたから分かるけどイライラするんですよ。あすねうん、そうですよねでやめたくなるわけです、ね、分かり ま, す分かります、はいまあ今回、富士の価格なりじゃなかったなとそれは性価格よりも性能がもう抜群に上ってことそ、うん、それでじゃあ掃除で評価高いんですよね、XH2 は 2S かあーもう、うん、こういうカメラ作れるんだって思った。<笑> <笑>最初から作ってなぜ今までこういうカメラ作らないのって思うぐらい感じた。今までどっちかっていうとその正しい表現か分かんないですけどその趣味思考の高いっていうか。 うんうんまあうね、カジュアルなのかファッションなのかわかんないですけど、うん、やっぱり持ってて楽しさっていうのが味わえるカメラっていうのが結構多かったですねだから例えば GFX は、プロ用としての扱いがあるんですよ、うん、もちろ ん,、うんうんうんね。他社でも勝てないぐらいのスペック持ってるし、いいんですけど、他の富士のカメラは<笑>メインじゃないでしょって言われますからね、うんうんうん、必ず、サブでいいんじゃないの、持ってればとか、はいはい、っていう扱いだったので。うん うん、やっぱりそういう意味で言えば今回はちょっと違うんじゃないってもうそれがメインでいけちゃ う, けちゃうあの今回石垣島で撮った冠橋って今までの何度か撮られてらっしゃるじゃないですか、うんうん、で撮ってるたんびにその使ってるカメラって違うと思うんですね色々、はい、いろいろ使ってます で, ですよね、うん、でそのこう今までの経験を踏まえて、うん、XH2S で撮った時のまあ感想っていうか や、えー、やっっぱ撮りやすくなった感じですかあのこれだけ軽くて小さいカメラで、うんうん、つまりハンドリングが最高に良くて生産性が上げられたカメラっていうんだったら初ですよね初初そのぐらいいんだ別にあのあキヤノン使おうかニコン使おうかソニー使おうが、うんうん、白いレンズつけてね、はいはい、白いレンズつけて<笑>それ OK なんですけど<笑>うんうん、うん、自分と一緒には歩けないんですよもう そうですよね、うん、それ持ち歩かなきゃいけないわけですからねうう、うん、えじゃあめっちゃ評価高いじゃないですかす あ, あんまり先生そういうこと言わないですよねだって ね, ってね結構どっちかというと文句とかゴミとかクズとかいうことの方が多いじゃないですか<笑>、うん、珍しいですよね先生がそこまで言うのって、うん、ここまで生産がって カメラってなかってかたのでね、まあ、しかもなんか動画も写真もってなるとやっぱどっちかなんかちょっとイマイマチだったりするところあるじゃないですかそういうのもないわけですよね、うん、あのもちろんほら細かい部分ってあるじゃないですか、うんうんうん、使い勝手の中あと精度とか、うんうん、それはまあどのメーカーにもあると同じで今後ファームでどんどん解決してってもらいたい部分はありましたよんうんそういうのはもちろんあるんですけど基本的にはないですよね文句。 へえ、うん。で、一応気になるあの夜ですか。うん、あ、好感度性能ですね、うん。そう、次それ聞こうと思いましたよ。好<笑><笑>感度性能。好感度は、はい、まあ、感覚的な部分も出ちゃうんですけど。うん、で、ホタルは撮ってみて、一、えー、枚、で、もちろん。一枚ずつ撮っていくわけなので、うんうんうん、まあ、後でね、合成するにしても、何にしても。一枚ずつ撮る。 感度もわざと上げたり下げたりいろいろやってみたんですけど、うんうんうん、自分の感覚的には T4 よりは全然いいですよねあっていう感じでしまたね富士って GFX から変わったのは、ね、分かるでしょうねかります分かりますかりま す,、はい、かりますねいだいぶ変わりましたよ ね, ね あ, あるにしても変わったでしょ う,、ね、<笑>うあの感覚をそのまま持ってるあじゃあこうなななんかいじりやすい感じですかロー現像もう あ, ーあいや老はね実は現像できてないそです アドビさんが対応してるわけないですもんね発売前のカメラだから<笑>対応してないの で, で、ね、だから自分すべてこの後の展覧会も六、うん、月の展覧会も含めてそうだそうだははい、はい。全部ねあの JPEG ですあー、JPEG データを調整かけてでもちろんカメラ内現像ができるんですけど、うんうん、実はカメラ内現像をしてみたけど気に入らなかったあ、そうなんですか、うん、ー TIF で16ビットで出力しても、はい、気に入らなかった それどの辺が気になるのか JPEG の方がいいあそうなんだえっ撮ったままの JPEG の方がいいよかったんよかったしかも JPEG 設定ができるでしょできますねはいできますね色々いろいろ考えて設定しておいて撮ったものが非常に綺麗でしたねえまず色調整はなかったぐらいあそうなん だ,、うん、だじゃあ本当になんか、えー、簡単な調整しかしてないような写真なんですかねそういうことなんですよ、うん、でもその JPEG 映像ってもなんかノイズの 形って言っていいのかなあで、はいはい、あのわ、ー、かるじゃないですか、はい、でさっき言ってたその GFX100 か、はいはいえー、前後で、うん、違いますよねあのノイズの形が違いますよ ね, ね<笑>で そ, それもやっぱ JPEG で撮った時にわかると思うんですけど、うんうん、やっぱその感じがあこれは GFX100 よりだって感じだったんですねそ う, そう扱いやすいあじゃないこれもしかしてって思ってそれめっちゃ楽しみじゃないですか完成品が楽しみあ、えー、とは思いますけど。<笑> ローで、ね、撮っておいたものは今後処理ができるようになってからの楽しみはあると思うんだけど、うんうんはいはい、とりあえず今は JPEG でコントロールがすごくできるの で, うん、うん、でどうしてもあの状況が良くない<笑>露出も間違えたとかね、うんうん、そういうものに対してはあの JPEG で撮ったものもあの他のソフトを使ってノイズ外したりとかそういうことは。 まああしなななきゃなんない部分はあると思うけど通常だったら十分かなっていう必要ないかなっていう感じですけ、ね、ど今回は森の中ね赤アカショビーなんか暗いところで撮ったりするので感度は大体気が付けば常に昼間でも1600以上、うんうんうん、<笑> で, で森の中だったらそうですよね森の中だったら常にもう6400以上、うんうん、でねレンズがさっき言ったように f8 だと、うん、こういう時は不利になるので、常に感度は上げたまままあ、f8 ってお世辞にも明るいとは言えないですよね。ねうん、ただ、うん、900ミリの焦点距離として見た時の f8 はまあ、上等だよね。うん、うんうんまあ、f8 って言ってしまえば、そのあんまり冒険してないじゃないですか？うん、だからあのそういうパキッとした画質出しやすいはずなんですよね。 うん、そういう意味では使いやすいですよね、うん、無駄に遠ざ先明るいよりはね、うんうん、ピントもシビアになってくるし、うん、<笑>いいですよね、うん、まだね。うん、普段じゃちょっとやれないかなと思うところを今回はこのカメラを や, もうやってしまったーん、うん、あまり気にしないでやったっていう感じです、ね、うえ先生、だって買うんでしょ、きっとね。うん、<笑>というか、ねまあ、この2人は買うんでしょ、きっと。うんうん<笑> ちょっとあれないと今後困ってしまうああそんな感じにもう慣れちゃった感じですかああどっちもいいですよねだからどっちも欲しいんですけど、えー、どっちか一つどっちかしかだめ<笑>って<笑>、うん、言われたら<笑>言われたら、うん、レンズ<笑>あレンズなんだ、うん、あそんなにレンズよかった15600ほかがないボディって別にじゃあ T4 ちょっと我慢して つけてようかっていうことはね、出るじゃないですか。D3、うん、でもいいじゃないですか。レンズはない、映、まあ、ができないし、あのー、望遠だと小さいものを入れるときに入らないでしょ。うん、入らないです。入んないです。はい、入んないです、ね、そのとってやっぱりズームは引いとくじゃないですか、うん。入れやすいために。うんうんうんうん、引いといたところから一瞬にして分かった瞬間に望遠側に持ってくる。うんうん。うん、で、F、そのなんていうのかなフットワークが ものすごくいいのは う, うん外さないそうです単焦点は単焦点でね正義な部分っていうのはいっぱいあるんだけど、うん、単焦点だと逃す時もあるんですよこの話けどみんな150600買うんじゃないですか<笑><笑>買うんじゃないですかそんなにいいのってなりますよいやでもねあの、はい、珍しいですよ先生ここまで褒めるのそうだねあの見てる方は分かんないと思いますけど<笑>あの私もそこそこお付き合いさせていただいてますけど あんまないですよね。うん、<笑>あんまないですよね。<笑>特に富士フィルム製品に関しては、まあ今まで使ってた経緯もあってちょっと厳しめに見てません。うん、あのちなみに参考までいいんですけど、あのこういう設定で撮ってましたみたいなのってお伺いしてもいいんですか ？AFC カスタム設定とか。AFC のカスタムは上から三番目、うんうん。何て言いましたっけ？上から三番目？うん、まず一番目ってあの選手が走ってる姿。 あーうん出 し, し, しときにこれ画像出しときまよあれの3番目のところがすごく向いてるそうです<笑>ああ重要なのは高速に飛んでくるようなものを合わせるんですから、うんうん、やっぱりそこはね何回もテストしたんですよ、うんうん、失敗しながら、うんうん、そうしたらやっぱりね問題はゾーンゾー ン, ゾーン設定はいは枠出しますよね、うんうんうん、ゾーン設定の中の一体枠をいくつにするか 3×3 マジですか 裏技なの裏技というか何にしていいか分かんないじゃないですか<笑>分かんないですねまあ試しめで分かんないですからねかんで、うん、でそれを試すって言っても、うん、一つ一つ潰していかなきゃ分かんないことじゃないですか、はいはい、そうすると面倒くさいからやらないでしょ誰、うん、もやらないですねー、うん、ゾーン設定三角形3か3そして AFC ででえっ、ー、と認識はきっちり入れる、うんうんうん、人間なら瞳の方、うん、で人間やらなければ瞳はオフにして今度個別に うん、うん、他の取りたいものの認 識,、うん、認識がいいと言えるうんもう基本的には押さなくてもずっと合うあマジで、うん、ああそうなんだ、うん、ずっと合うあだけどあの自分はあくまであの出来上がったファームでテストはしてませんのではいはいいろいろな問題を抱えながらもやってできたから、うん、最終的な部分っていうのは分からないわけですよね、うん 今ので自分が触った段階でのことになっちゃうんですけど物が動き出す時とか飛び出した時とか、うん、そういう時っていうのは最初にその部分に合ってさえいればあと、うんうん、は離さない、えーうん、でそれが自分でミスしてちょっとずらしたりしたら離れますから、うん、戻るまでにうまくいけばいいです、うんうんうん 一定のものももが走ってるもの例えば電車、うん、飛行機、こんなこう動いてるんじゃなく、うんうん、まあ、すぐとかで走ってるものはすぐに戻ると思う、うんうん、ですけどコースから外れるような生き物、鳥とか、これはやっぱり難しい部分はもちろんありますよね。うんうんそのまま それ以外のものでしたら、多分動いても戻ると思いますよ、今まで戻らなかったですよ、まあ、戻るイメージないですね、うん、<笑>各メーカーの一番、ね、最高吸気っていうのは、うんうんうん、それが戻っちゃうんですよ、うんうんうん、簡単に。っていうかね、離さないんですよ、繰さないはいはい、っていうのが多いんですけど、でもその中でも、だいぶ、う、え、ん、ーえー、検討しちゃったな。 <笑> T4 と同じバッテリーで、あっ、T4 と同じバッテリー、うん、持ち場ね、あの下にグリップをつけて、3本体制やったんですけど、うんうん、それはね、もう2日以上持っちゃう、あ、そんなに電池の持ちが良かった、うん、取りっぱなしでも、点、えー、持ちが良くて、あのつけなくて、ボディ内に1つだけのバッテリーでも、1日で持たなかった日は1回もないですね、そんなにいい の, そんなにいいのって思った。えー<笑> そうなんだ。んバッテリー持つんだと思ったぐらい良かったので評価がこうなっちゃったんですよ。ほー、それは確かに評価高いなそう、ね。いやなんだかんだで良くてもどこかな。うん。かなり悪いなっていうところ。<笑>あー出てきますよね、うん。出てきますよね。だけどね見つからなかったですね。へーのずいぶん褒めるじゃないですか。うん、マジか。け結構長く話しましたよね。 そうですね、もう今、多分<笑> 2時間近く喋ってると思うんですけど<笑>編集大変なら多分またこう前編後編でやると思うんですけど、うんとでまあ、そんな感じのです、ねえー、と XH2S とそれから新しい150600のレンズですか、ねうん、について、えー、田中先生に直接お話をお伺いしましたが、えー、皆様いかがでしたでしょうかとりあえずこう 写, 真展、ね、写真展を見てほしいですよねそうです写真展をぜひ見ていただいて YouTube? あ、あ、先生のの公式でで出ますフジフィルムのあ、なるほど、うん、それも見てくださいということですねですあじゃあもうもろもろリンク貼っときますからあの、気になる人は話題の新商品なんて絶対みんな気になるんで<笑>えここからまあ、ぜひ飛んでってえ見てみてください、はい、じゃあそんなところですかね、えー、じゃあ先生なかなかとありがとうございました<笑><笑>、はい、それでは、えー、あの最後に「したっけね」っていうんですけど、はいはい、一緒にやってくれます えー、それではえー皆さん、本日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ、したっけねしたっけども